電キャラクターコンテスト上位入賞者大発表コーナーナこのコーナーは小学館の月刊誌小学1年生小学2年生で募集したキャラクターコンテストで上位に入賞したお友達のイラストを俺、シロボンが紹介するコーナーなんだまず小学1年生のお友達から紹介するよ。最優秀賞は「ビーダロン」の「イアン」 大きな耳でとひとひ話も聞けるんだって可愛 い, いね優秀賞は3作品まずピョンコマル縄跳びが得意でビーダーアーマーにも乗れるんだ続いてシマロなんと島の形のビーダロンだひとすごく大きいんだね ビーダーアーマーのメインボーガッツ両手と胸から3つのビー玉を発射するトリプルガッツが得意技だ続いてカドソンショーの10作品だ玉スカイイーグルアンダー クライ次はメディアファクトリー賞の助作品だ。マロロン 忍者ブラスタービーダファイヤードラゴンドリルガンライトクリリンロンビーダフラミちゃんスラードラゴン インスナイパーダブルメッキンステーキンビーダペガサーそして宝賞の10作品だ「ドラゴンロン」「クマロン」 メロントケコンウサッピビーパソコンマイルカボンみんなうまいな一年生のみんなありがとう続いて 2年生のお友達の作品を紹介するよまず最優秀賞はビーダーアーマーの顔がヘリコプターになっていて発射できるんだ優秀賞は3作品まずビーダロンのケロンいつものんきに遊んでるなんて羨ましいな 続いてビーダーアーマーのレジェンドタイガー体のいろんなところからビー玉が発射できるんだこれも乗りたいなそしてビーダロンのタンガーロンお腹の袋にビー玉があるビー玉光線という必殺技もあるんだ続いてハドソンショーの10作品だカブトグランデンド 次はメディアファクトリー賞の10作品だ。 がないけど強そうなアーマーだ。リスロン、仮面ドライロン。 ウサギロン。 ジュゲムバンドリロンレインバードニャンダロンベレアムズカノンー。二年生のみんなもいろんな工夫をしてくれてありがとうどれも素晴らしい作品ばかりだったね これからも俺たちのことも応援してくれよなじゃあね 走